ここれれかかなちゃうわこれか違うかいこれ違うあまさかこれかマジで充電端子の磨きがつかねえいつまでたっても覚えられない自分にあきれてしまう、うん、そんな方に超オススメな商品ご紹介しますもう時間がもってない例えばですね見た瞬間はこれもいきま す, きますよーい カメラオッケー、トオッケー、役者オッケーよーいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督です 以前ですね、紹介しました、こちら、電源タップ。めちゃくちゃいておりますね。大活用しておりますよ。ただ、こちら、デメリットもありましてですね、たくさんつけれるのはいいことなんですけども、電源の端子がなかなか見つかりづらい。こちらの3つがですね、主な端子なんですけども。はい。えー、おそらくですね、どの端子も見たことがあるかと思います。監督、白が好きなもんでですね、全部白だから、もう手に取ってね、実際にその肉眼で見なければ分からないというですね、大きな問題が発生しました。考えました。 名札シールをつければいいんじゃないでもさ、ダサくねうん、ダサいよ、まあ。名札シールもですね、それをまず見なければならないから、もう周囲にね、もう見た瞬間、バーンって出て、見た瞬間、あ、これみたいな、これみたいな、もう時間がもったいない。例えばですね、1個を探すのに10秒かかったとしましょう。それがね、1日にね、3回やってみてください。もう30秒の6つです。それをですね、毎日繰り返し見てください。 もったいねえ時間。もったいねえお時間。というわけでですね、なんでなんで悩ん で, 悩んで悩み分かりました。その結果、ついに見つけましたよ。ハルコット、イン、鬼滅の刃。はいえ、こちらですね、ガチャガチャの商品となっております。ただですね、ガチャガチャね、探すのがめんどくさい。しかもですね、同じのが被ったら意味ないよね。もう意味がわからないよね。はい、というわけでですね、全6種、コンプリートしたものをですね、メルカリで売っておりましたので買いました。早速到着しましたので、開けていきたいと思います。 こちらですあ、ありがとうございますこの度はご購入いただきましてありがとうございましたあ、しかも監督の推し身をつけじゃないですかありがとうございます えー、一つずつで、ね、パッケージに入って、コンプリートされております。しかもですね、箱付きです。使わないんですけど、ま、一応開けてみましょうか。ハグゴット、イン、鬼滅の刃。種類はこちらとなっております。炭治郎、禰豆子、善逸、井之助、富岡さん、忍さん。はい、というわけでですね、6種です。今回ですね、こちら、フルコンプさせていただきました。えー、で、付け方はもう簡単です。もう、パッと付ければいいだけ。えっと、メルカリで1480円なんで、まあ、1個246円、もうお得です。簡、ま、単、あ、ですね、もう現実世界で人の名前を覚えることはめちゃくちゃ苦手です。自主映画って っていうですねフィルターがあればちゃんとね記憶力が上がっていくんですけどももうそれ以外の人間関係がなかなかね覚えられないはいというわけでですねじゃあどうすればいいのかというと記憶はですね海馬というところに入れられますそしてすぐ忘れ去られますでちゃんと長期的な保存場所の即頭葉に入ることによって記憶がですね長期的に引き出すことができるというですね脳科学がありますうんちくです というわけでですね、まあ、好きなものだったら覚えられる監督今鬼滅の刃が大好きなので例えばねえ炭治郎は iPhone 用のあの端子みたいな感じで覚えてればもちろん iPhone 入れよう炭治郎アイいたはいみたいなタイムロスをなくしてすぐ充電することができます<笑>はぐこと考えた人ありがとうございます炭治郎よいしょ はい。最初ですね。つけるのはちょっと手こずりますが、これつけばもう OK ですね。OK! お猿さんの炭治郎です。もうこれね、パッて見たらもう、はい、iPhone 充電器でね。善日、い之助はい。あ、被り物もちゃんとついておりますね。ねずこ。最近、ねずこめっちゃいいなって思うんですよね。富岡義勇、しのぶさんです。ちょちょ大きいですね。これですね、手と足で挟むっていう感じですね。ねずこ硬いんですけど、 ちょっと伊之助。 今回これ今ですね、全部つけたんですけども、例えば炭治郎以外を外します。熱、ね、っ子足買った。炭治郎と iPhone ってね、もうすぐ覚えれるからさ、この緑の頭っていうね、覚えておけばね、もう炭治郎って覚えておけば、もうすぐこれは iPhone 講座ってわかるんですよ。ハグコットの由来なんですけども、そのままです。コードを可愛くハグするケーブルマスコット、略してハグコットという商品となっております。で、今回ですね、監督大好きな鬼滅の刃なんですけども、他にもですね、人気商品ならこちら、自術改正 チはえな何えっと可愛いやつ五等分の花嫁あ違うえうこっちの可愛い方ディズニーサンリオピクサーあ違うリアルな方ねズーコットスイコットあ身近でリアルな方ねニャンコットワンコットコードの鳥さん 実際にこれね試してみたらそれぞれですねポージングによってはですねコードガッチッとね押さえてくれるキャラクターもいれば結構緩いなっていうキャラもいるんですよねまあでもその辺はね一回まで開く時にギュッてやってあとはウーって押さえ込めばちゃんとねコードをホールドしてくれると思います はい。そんなわけでですね、今回はコートが見つからない時につけることで瞬時に時短ができるアイテム紹介させていただきました。今回紹介した商品に関しては概要欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひ見てください。またですね、ガチャポンコーナー行くと、このハグコットが売ってるかもしれません。はい。というわけで、このチャンネルではですね、自分が好きなもの、商品を紹介しております。コメントもですね、気軽にしていただければ嬉しいです。 マジで充電端子がマジで充電端子がまず探すのがン、えー、コンプリート触手はい、えーんなはい、続きましてアウチコ、えーんでんねんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん